えー、それでは清掃が一通りり終わりましたから、えー、組み立ててていきます、えー、組み立ては、えー、外す時の逆の手順ですので特別難しいところはないんですが、えー、これが新しい方新しい、えー、ブラシこっちが古いブラシですねこうちょっと分かりづらいかもしれないけどやっぱ若干減ってますよね、えー、では組み立てていきましょう、えーこの これアッセンブリーなんですけどこれにはこのさっき外したこれがこのゴムのリングとこれが付いてますねですからパコッとはめればいいのかな無事取り付きましたこれからあの綺麗にした軸受けをこう新しいブラシ取り付けたもののハウジングの中に入れていくんですけど、えー、この軸受けのブラシがですねちょっと邪魔をするので この裏側にあのバネがあるんですけどそこにこうピックアップツールのようなものを引っ掛けてちょっとこう押さえておくと入れやすいと思います、えー、その前にですねちょっとこの軸受けの当たるところにクリスを塗って口側にもこう後でシムワッシャーを入れますので、えー、ちょっと くっつきやすいようにしておいていいかな。そして。当然この軸受け側にも。ちょろりと。塗っておきましょう。そしたら。ここに！ こんな風に忘れずにシムを入れましてあら失敗こんな感じで入れていきます入ってちょうだい えー、なんとか入りましたでピックツールを抜きましてこんな感じですね入ったと思いますそしたら、えー、筐体これを入れますねえー、とどっちだっけなマグネットなので引っ張られちゃいますけど ッシャーを忘れましたッシオーリングが入った方がこっちでしたね向きを間違えてしまいましたこちら側にここにオーリングが入ってますこちら側からマグネットさんに逆らいながらカポッと入りました入ったら先ほどのこのシムワッシャーも 入れてベークライト絶縁体ですねこれね多分ねこれも入れてそしてここにもグリスをこれあのベアリング入ってますねここにねここにもグリスを塗ってこちら側にも。 そしてこれをかましてオーリングさんを入れて元のように入れてそして先ほどアイマークをつけたところはどこだ 入れますはいこれであとはネジを締めれば OK ですねえーそれでは同通テストをしてみます組み立てた後です Thank、uh, you.、Uh.